すいですん。そうですね こっちに来ますだから向こうからこっちに行きます。 何、はいはいはい 前にでも来て、お久しぶり。 ¿Cómo te <tose> haces?